うん。毎年暑暑いいいいいいかかから、ら、ま、ら、あうん、ちょううううううど一番ね、ね、うん、ね、うん、とんそうそういいいんだだだよよよ、うんうん、終わわるともも寂しくくてて、うん、そうそっ行ののがあってう うん、そうなななんん、んんだだ大宮のの倍ぐららいいいいででっかかかあ、それううん、あれは知らなかったすすごいでかいのあー、うん、ご, 宮の方がすごい足しても、ま、負ける。 もうん、あんだよねあ茎大きいよ、ねうん、最近、ね、あんまり知らないのに買ったのが結構、うんうん、そう。 鷲宮神社はさ、有名になっちゃったよね。そうだよね。ねうん、今今のところ大江さん大丈夫の体調は今ね、少し医者で止められてんだよね。あちうち休めって言われてるの。うん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 いやダメじゃないんだけどやっぱりね水飲めっつうんでね。う おばさんは何でもないんでしょ今うか。ん、横断でた。は、祭り前。そう。うん、で、つく、うん、半月は先にやっぱややめてた。そうだね、うん。はいはい。そう、急性だって。ああ、じゃあ少しあのややめれば戻るから。うん。本当歩くといいんだよね。そうそうそう。はい。ね、うんうん。でも薬ね、医者くれなかったよ。あの、じゃあそんなに。 大丈夫っちゃったこれちああ、はい、いただきます。はいどどううぞ。どどこでででで食べれるでしょう、うん、ああ後ろでもいいよいっ、はい、はいよ。はい、こっも熱いですからね。はけま。せん。<スー> はい、どうぞああ、あ, あますよじゃいくらか、控えて飲んでるの<笑>でも、飲まずにはいらないよね、あの飲めるんだったら、うん、そうね。 あ2ヶ月ぶりぐらいかかなマスターーのラーメンそそそうですよそうだよ、ね、うん、んそうですよんかれれですすよだねん本当れもに、うんあの月に 週, に週に来ると2回。うんうん あ, あ、よかった。うん、あの、あと、何でしたっけ、あの。うん西新井、うん。あの人も毎週、うんうん、あの、今日も家族連れで、五人で帰宅して。あ, あ、本当に、うん。よかった、よかった。み、うんな、一応ね、電、うん、いで来てくれてるの。ね、うん、よかった、ありがたいよね。 あとはもう代理んだっあと思うんでね。うん あ人いないよね。多分。そっかな。うん、<笑><笑>こっち帰ってくる人もいるんだけどね。うん。まあ逆にね。うんうん、はいお帰りなさい。し<笑><下><笑>た。あわかりました。はい。普通に、はいえー、醤油で。醤油ね。はい。わかりました。いつもありがとう。 おじさん、また盆前に来ますね。十三日前でしょうんあっ、ね。明日はやりますから。うん。で、月曜日、日曜日からあの水曜日ぐらいまで行、うん、かなと思ってるんで、うんうん。はい。よろしくお願いします。はい。はい、ごちそうさまでした。あと、来週、あの金土和も間違いなく出てますからね。はい。わかりました、はい。あの、無理しないでね。お医者さんね。お者さんも。うん。<笑>本当にありがとう。<笑>いね。ちょっと。はい、本当にありがとう。はい。失礼します。失礼、ねはい、はい。どうもありがとう、ねはい、ございました。はい。ごちました。